人間の中には時として自ら死を選ぶものが存在します。その原因は様々ですが、そこに共通して言えることは、彼らは自分の将来を捨ててもいいぐらい精神的に追い詰められていたという事実のみです。そんな数ある自死の中でも多いとされているのが、有名人が自ら命を絶ったために引き起こされる、いわゆる後追い自殺です。これは10代の少年少女に多いとされ、ウェルテル効果、 とといいう立派な心理的動機の一種としてて認知されていますウェルテルとは1774年にゲーテによって書かれた小説「若きウェルテルの闇」の主人公ウェルテルの名前にちなんでいますこの小説は青年ウェルテルが婚約者であるシャルロッテに恋をして葛藤の末自殺してしまう悲劇的な恋愛ロマンスです17世紀に書かれた物語の中でも傑作で 当時のヨーロッパ社会で大きなセンセーションを巻き起こしました。しかし、それを読んだ若者の中にはストーリーに共感する。あまりその本を読んだ後に自殺してしまうものがおり、これが売れてる効果の語源となっています。若者はなぜ有名人にここまで大きな影響を与えるのか？それが今回のキャプチャーザモメント。 どの時代の人々にもこのウェルトル効果は共通して起こりうるわけですがウェルトル効果にかかった人々の心理状態というのは長らく議論されていますなぜならこのウェルトル効果は世界中で確認されている現象ながら多くの人々にとっては理解しづらいものだからです精神学者のジェシー・ベリングが書いた「人はなぜ自殺するのか」という著書にウェルトル効果について明記された部分がありますそそそのの本にははももも自殺というものは ウェルトレ効果に関わらず伝染しやすいということが述べられています1966年から1973年のカリフォルニア州の自殺率を調査した結果この期間の新聞の第一面に自殺についての記事が載っていた場合その日の自殺者数は他の日に比べて増加していることが分かったのですメディアが自殺の報道をしないのもこれが理由ですまた自殺の衝動はネガティブな事件を見た時にも転生しますが残念なことに 逆ののことをを見た時にもそれれすするる恐れがあるのです例えばある実験では高校生に自殺を予防しようというポスターを見せた時大部分の人はそのポスターから何の影響も受けなかったものの自殺傾向のある人はそれを見て不適応な対処や行動をとったという結果がありますメディアによる有名人の自殺報道はこれら自殺に関するトピックの中でもとりわけ影響が大きく自殺傾向のある人の欲を揺さぶる可能性があります。 ではリトリ効果に起こった若者の心境を分析ししてみましょう社会学者のスティーブン・スタックは自殺の伝染に関するデータを収集し障害予防の研究を特集するジャーナルにそれを発表しましたそこで彼が出した結論は「割リトリ効果は自殺した有名人の知名度が高いほどそれが若者に起こる可能性が大きくまたメディアが報道する程度とも相関関係があるというものでした」彼はマリリン・モンモロの自殺を例に出し 彼女が亡くなった後若者の自殺率は 12% 上昇したと言いましたこれは富と名声が絶頂にあったマリリン・モンローですら生きられないのに私が生きるのに耐えられるはずがないと思うからなのではないかと予想していますつまりウェルトレ効果はその有名人に大きな影響を受けている結果その人の真似をするように自殺してしまうのではないかということです一方違う知見からウェルトレ効果を説明しているものがあります コロンビア大学の研究ではメリトル効果はスティーブン・スタックが説明したように有名人の人生や価値観に影響を受けて起こるものではなく有名人に予期しない死が訪れた場合により起こるという仮説を立てました例えば1986年にソビオトで起こったチェルノブイリ原子力発電所事故は自殺とは直接関係ないにもかかわらずその事件に関与した人々の自殺率が一般的な平均値よりも高くなりましたこれはつまり 予期していない社会的出来事が特定の個人の規範つまり価値観の基準を破壊しそれがその人の自殺への動機になったと考えることができますこうした社会の規範が崩壊して無規則的な状態のことを社会学ではアノミーと言いますつまりムレトル効果は有名人に影響されてその人を模範しようとする心理から起こるものではなく秩序の崩壊アノミーによって引き起こされたというのがこの論文の主張です では実際のところこれらの模範的自殺とアノミーによる自殺どちらがウェルトレ効果な説明として正しいのでしょうかドイツのウッパータール大学の研究ではこの問題を解決するためにあるリサーチを行いました研究では1960年から2014年の間に自殺によって亡くなり社会的に影響を与えた495人の有名人の死亡時期とその時期に起こった自殺率の推移を調べ模範的自殺が どれほどの影響があるかを調べました。有名人の知名度は、その人のウィキペディアのリンク数を調べ、それが多いほど社会的影響があったと仮定し、その人の社会的影響と、その人が自殺した時期の一般人の自殺率に相関関係があれば、模範的自殺の影響力を証明することができます。同様に 同じ1960年から2014年までで不慮の事故によって死亡した756人の有名人を調べその人が亡くなった時期に起こった自殺率の推移を分析するとアノミーによる自殺の影響力を調べることができます研究はこれら2つのデータを比べてどちらの方がより大きな影響力を持つかでウェルテレ効果の本質を解こうとしたのです結果有名人の自殺は大きな影響を与え一方有名人の事故死などが 一般人の自殺に大きな影響を与えることとはないと分かりました難解な話になるのでスルーしていただいて構わないのですがこの有名人の自殺が一般人の自殺率に与える影響はさまざまな制御変数を加えた場合その標準化し係数は 0.068 を示しこれはファクターの1つである失業者率とほぼ同じ値を示しています。つまり有名人の自殺が 一般人の自殺に与える影響力は失業者率が一般人の自殺に与える影響力と等しいということですそれに比べ有名人の事故死などは一般人の自殺率に大きな影響を与えず一番大きくても後期事故による 0.016 が最高値でありここからもブレテル効果はアノミーが引き起こす自殺よりも模範的自殺であるということが分かります現在はテレビだけでなく SNS による自殺報道が誰かの自殺願望を刺激してしまう可能性がありますもちろんこの動画も例外ではありません自殺の多い日本でそれを防止する対策は必要ですがむやみに自殺予防を喚起すると逆効果になりかねないため非常にデリケートに扱わなければならないトピックなのです